じゃあ、えー、早速ですけれども、市川さん、昨年はどんな1年でしたでしょうかそうですね、Code for Japan で、もうデータアカデミーで、まあ、50近い自治体を、うん、とにかく行って回って、話して回って、課題をたくさんもらってきた本当、ね、<笑>ほんとすごい、もう、そうですね、もう家に帰る時間がなかなかないぐらい。<笑><笑> 本当なんかいつ見てもどっか新幹線乗ってるかどっか自治体に行ってるかみたいな感じでしたね。そうですねその中でもなんか印象に残ったところとかありますそうですね、まあ、さ特に今回、下期だと、はいあのーうん、あの合図とかはやっぱりいろいろデータとか使って送ることを普段からやってるんですけど。 一つは、あのやっぱり働き方改革っていうのをやってくれてるおかげで、はい、それに対してデータを利活用していく腸内のデータとして利活用する、うん、人が動くってこと自体が時間データであったりするってことがすごい新しい発見ですね、はい、あの自分たちが公開するだけではなくてな自分たちが自分たちのデータを使うっていうのは、うん、すごく新しいデータの使い方だなと思いました。 やっぱ合図は進んでるんででるすね。そうですね、ただ、今回、こういうふうな使い方はやっぱり向こうも初めての発見だったっていうので、うんうんうんえー、そういうところを含めて、やっぱり来年以降もいろいろこういうのを続けていきたいというお話と、はいはいはいはい、最初、あの1年間で8500から1万時間ぐらい削減できるんじゃないかっていうふうに算出してたんですけど、はい、5年間でまあ6、はいはい、7000時間ぐらい。 っていうので今なってて、まあ、それでもやっぱり効果はあるよねって話をしていまして、そういうのもやっぱり数字的な効果はありますよねと。うん削減っていうのは実際にはどういうなんか作業が減るみたいな感じなんですか、職員の。そうです。職員さん同士で例えば会議室の予約ができないとか、はい、会議室の予約するのに、はいまあ、部下長を含めて何回も何回もセッティングするのに時間がかかってしまうまあそういうのの内部の調整ロス。はい とか電話もそうなんですけどあの電話の応対あの電話もあの相手がもしいなかった時に電話かけちゃうと別の方がやっぱり電話に出てしまってその人の時間がロスがあるよねとあそこもやっぱり庁舎が4つに分かれてるんでそういう意味でも相手のいるいないとか含めてどういうところであの市民サービスじゃないところでどこでロスが起こってるのかっていうのを、はい コミュニケーションロスだったらそれが全部なくなればなくなるほど、うんうんうんうん、当然市民サービスに使えますし、それを別のところの時間に使えるのって価値があるよねっていう、はいはいはい、あの削減というよりは本当に無駄あの誰も喜ばないところをやらな い, なる、ねはいはいはい、確かに、電話の応対なんか、他の自治体でも必ずあるような。そうですね、豊島区でそれで効果が出てたのは知ってたんで、まあ、そういうのも含めて、じゃ あ, ど, あどこまで改善できるのっていうのと、はいはい、やっぱもう一つが、LG1 に入ってる。 とところと機関系に入ってるところで、うん、あのもしシステム入れたとしても同時には見れないよね問題があってそういうところで最初年間8500って考えたのがじゃあ LG だとこのぐらいだよねとかそういう自治体ならではのところも見えてきて。 はい、は, い は, いはい、はい、ICT の更新っということ、うん、ICT を利活用するってことを考えたら、情報政策としてそういうところもちゃんと見ておくことも必要だよねとか、うんうんうん、単なるデータ利活用じゃなくて、IT の利活用としてもどこにネックがあるのかとかいうのが一緒に話ができて、うんうんうん、そういう意味で は,、はい は, いはいはい、あの他の自治体と比べて、さすがサービス立案型でやってくれたっていうところ、ありますねねなるほど、ね、各やっぱいろんな自治体に行くと、よく出るのが、 その現場と首長みたいな、そのどっちの、えー、コミットメントが必要かみたいな、まあ、結論は両方だとは思うんですけど、はいその、現場からできることっていうのが結構、われわれとしては強みかなと思うんですけど、具体的にはどういうところから始めているんですかそうですね、ちょうどやっぱり自治体さん、今回もいろいろ自治体さん行った中で、はい、やっぱり。うんあのー なんですかね、種類があって首長さんがやっぱ強くて首長さんがこういうの好きでやれっていうタイプのところはやっぱそっちをちゃんと攻めなきゃいけないんですけど、うん、あの結構あのー、職員さんがやる気があってそこで自分たちで進めていくパターンまあ、うん、足屋とか特にそうですね、うんうんうん、自分たちで先生になってもやっちゃうぜとかそういうパターンであれば当然あの原、ー、価の方々 含めてててやっっもらうっていうい、うんうん、今はちょっとその人、まあ、お二人隣で今聞いてるんですけどあそうなんです、ね、やっ て,、はい、ってくれるような原価の方々いるとやりやすいっていうのも<笑>、はい、なんだろう言って全部敵だとさすがに<笑>うちらもどうにもしようがないっていう<笑>そうですよね取り付くしまもないみたいな、はい、<笑>なるほどねやっぱ原価の方々っていうのは非常に 重要だなと僕もすごい思うんですけどあのなかなか忙しいしなかなか一緒に考えてくれるモードに行くまでって大変じゃないですか、はい、そこはどうやってるんですか。あの一つはやっぱり今やらなきゃいけないことって本当にやらなきゃいけないことって何ですかっていう話を一緒にするってところです、ね。うん あの要はルーチンワークとかで忙しいのはそれはわかる、わ、うん、かるけれども、うんうん、ここ3年、5年、10年で見たときに今、手入れないとどうなっちゃうんですかっていうのを一緒に話せること、うんうんうん、こういうのすごく重要であのその時間もないんですって言われちゃうと、うん、あっ、たぶんズルズルいっちゃうなあっていうことになるんですけ、ね、ど<笑>、うん、今、先行して変えてあの方針というかしながら進めていければ全然変わっていきますよね。これは私の必殺技じゃないんですけど、 データ利活用にしてもあの ICT の話をしていくときでも、うん、ちょっと課題を聞いたときに実際データ作って持ってっちゃうとか、はい、アプリを作って持ってっちゃうとか、うん、ほらこれ使ったら一緒にできないですかねっていうのを見てもらうやっぱ現物見るのが一番早いんで3回4回話すぐらいだったらじゃあちょっと次まで何か作ってきますわって言ってあげられると理解が進む。 何かしらこう見せててあげるってことで す, か で, ですね。ここのところ、こういう悪さしてるじゃないです か, か、はいはい、まさに GIS だったら、こういうふうな色分けしてみると、うんうんうん、ここがやっぱりネックになってきますよねとか、路線図と加えても、この辺だけどうもして、手が受けてないですよねとか、話ですね。なるほどね、やっぱ実際に見えるもののの方がわかりやすいですね。 そうですね、だから今回、芦、う、屋、ん、でも2回目はあの、国保の検診のシステム、うん、予約率を上げるために予約システムを作ってみたいということで、うん、実はデータアカデミー4回の中で、あの要件を皆さんが、こういうデータを使って、こういうのを作りたいというの言われてたんで、まさに、はい、あの3回目で、プロトタイプ持ってって作って、実際に触りながら、これでいけるかいけないか、こういうところがいい、悪い、このデータも必要じゃないか、必要ではない、はい、っていうのをやった上であの見積もりを私が仮に作って、うんうんうん これで運用したらどれだけ費用がかかるこれどれだけコスト削減できるのっていうのを一緒にどういう効果があるのってやってこの機能であれば5年間でペイできるからじゃあやろうかやるまいかでちょっと機能がオーバーであればどこまで圧縮してやってっても効果は同じぐらい保てるか、うん、そういうのを一緒に考えながらその場でやる、うん、そうするとやっぱり要件定義要件定義1年間とか普通にかかってしまうところを見ながらやることで、うん、まさにあのアジャイルじゃないですけど。 そこで要求もしっかり固めていく。まあ、そんなのを含めてのやっぱデータ利活用。あの分析側だけによるんじゃなくて、実際データをって、はい、見て、それがどこに効果があるのかって一緒に話せる、元ネタを作っていく。まあ、そういうところも一つの鍵かなと思ってます。うん、なるほどね。それ、でも結構こうて手間かかりますよね。や足ややったときは前の日徹夜して作って<笑>。<笑><笑>すごいな、それは。それはでもデデーータアカデミーの一環。 より手前の部分なんですかね、データカデミーの前からそういうことを始めてる感じなんですか。あのデータはじ、い、アカデミーやる前から、結局コードコードまず。コードフォー富士の国で、あのものづくりは普段からしてたんで、はいはい、あのそのまあ延長線上ですね。なるほど。はい。その市で包括提携もやってると思うんですけど、はい、あの窓口の問い合わせ情報とか。はい、あのホームページの、あのよくある質問とかを、キュートエーで全部、あの作っていって、うんうんうん、小学校に。 実は、あのー、アレクサとグーグルホームと LINEBOT の問、あのーうん、い合わせを振ってしまったんですよ、うんうん。で、それをやっぱり さ, さっきも見せていて、はい、おミそり向けに分けた方がいいよねとか、はいあのはい、これは全部1個になるとやっぱり難しいからどうやって分けようかとか、うんうん、LINE 向けだけは URL とかやっぱりつける方がいいよねとか、やっぱ使ってみるとそこ分かるところあるんですよね。はいで どこを直していくのか、一緒に話すっていう間柄を作るっていうのが、多分実際には。一番早く効果を出しやすい。ところが繋がるのかなと思ってます。わかりました。ありがとうございます。ちょっと質問もぼちぼち入ってきてるので。はい、それを見ながらいくと。えー、まあ関連して、その。 関連してというか、まあ全国飛び回っていろいろかなりコミットメントしてると思うんですけどその資金繰りはどのようにしていますかという質問が入っております。資金繰りコードフォージャパンで言ってる時はあの総務省 の, あの入札で、はいはい、あの去年だとビッグデータとなんとかの請け負いっていうのと、うん、今年は、うんうんうんえー、データ利活用型公務員育成 っていう話で、もともと入札を受けて、まあ、その中の予算の範囲でやってるので、まあ、そこについては当然やってますって話とそうです、ね、まあ残りの部分は静岡県内に限って言えば、私の趣味でやってるので、私が他の民間の事業で利益を出してるうちから勝手に出してやってますという1、うん、つは答えと、はい、あのコード o ー j ャパンでやってるデータアカデミーエッセンス等は、他の事業も含めてちゃんと、はい、あの出てきた利益とか予算の中で、うん、 コードフォージャパンとして投資としてやってるって感じですね。うん、そうですね。確かに。まあ、回答、まあ、一言で言うと、まあいろいろ組み合わせてますということですね。国のお金ももらってますし、そすまあ、それだけそれだけだとまあ割とやることも限られてしまうので、でねえー、ま持ち出しの部分もあるけど、まあしっかりとあの、えー、コードフォージャパンの事業としてやる部分と、あとはもうなんだろうな個人的に。 そのプロボノ的に関わるる部分もあると、ただ、まあ、きっぱり分かれてるわけじゃないって感じですね、きっと ね, そうですねあの。どうしてもやりたいっていうところの意識がはっきりしているところには、比較的手伝ってあげようって感じでやってますね。うんうんうんうん、例えば土日で、土日だけでもいいんで、自治研修会、はいあの、自治体さんの自治研修会でどうしてもやりたいですっていうのを、今回、あの神戸周辺 の, あの4つか5つの自治体さんから、今年も夏場に受けていたんで。うんうんうん 土日もやりたいって言うんだったら、もういい、電車賃さえあれば行くよっていうので、やるっていう、はいはいはい、そこはやっぱりあの、なんだろう、お金はあるけど、はい、やらなそうだなっていうところにやっぱり時間かけてもしょうがないんで、うん、どちらかといえば、うん、ここはちゃんとやってくれて、何か価値を出してくれそうだっていうのが、そういうところと一緒にやるっていうのが多いですね、今年はあは、無し気症というのか、ボ、はいはい、の的にやってるところについては。 よっっしゃってやるるかみたいなな感じにと、はい、こっちもやっぱりフィールドがないと実験の仕様もないんで、うん、やる気があるところがやる気のある課題を持ってきて一緒にやる、はいはい、でどんなそれでデータ出すときに課題があるのかとかどんな政策の時にどういうところでみんながつまずくのかっていうノウハウがたまってくと実際のデータアカデミーにも当然反映できますしそういうところを狙ってしっかりあのやっていくってところかなと思ってます、はい、なるほどありがとうございます。 逆に言えばあの、市川さんに来てほしいと思ったら、そういうやる気を見せたらいい感じですか。あそうです、やる気を見せないと、<笑>私は基本的に、何のためにかっていたいなった<笑>、はい、なるほど、いいですね。ありがとうございます。ちょっと他の質問も見てみましょうか。えー、データアカデミーを通じて、部署の壁を越えたデータ活用が実現した事例があったら教えてくださいというのがあります。 比較的、あの今回、総務省の事業でやったところは、ほとんど部署の壁を超えてますっ、ねうん、というか、もともと出てくるときに、はいあ、部門で出てきなさいという条件にしてるんですよ。うんある意味、情報政策の部門だけだとなかなか普段そういうとことにならないんで、はい、その課題に対して必要なデータ、うん、研修なので出してくださいよっていうのが、やっぱり一つ大きなところなんだと思いいいいますはい、はいはい、はい、もともと入り口から複数の部署全体 はい、はい、そうです、あのはい、総合的に、はいろいろな人の集合値で、はい、あのデータも考えなきゃいけないし、政策も考えなきゃいけないよねっていう話からきてるので、原則、この方法をやるときには自分の部門だけじゃなくて、関連するステークホルダーの部門を全部集めてきなさいよが、特にこうあの2018年度のデータ利活用型公務員の育成の方では、うん、最初、それをステークホルダー分析をするのを、あの 原則としてますそれができないと、やらないと、私が怒って一回目をやらないぞと脅<笑>なる。てる。全体の研修ならないでしょっていう話を、あの要は自治体の中でそれができるようにしてもらわなきゃいけないのに、はい、あのその調整もできないんだったら、あのデータ利活用なんて無理だから、まずそこからやらなきゃだめよって話をしてます、うんうんうん。なるほど、なんか具体的にこういう活用事例があったなっていうのを今、思い出せるのがあれば、ぜひ、ね。 もう結構今、ここの裾の市でやってるのも、窓口の方からのダイレクトな、うん、あの窓口の応対情報で、市民課の方しか持ってないんですけど、うんうん、今回そ、それも出してもらって、オープンデータじゃないですけど、オープンデータじゃないかとか、あれですけど、<笑>データとして利活用していこうって話になっていたり、まずは政策に立案するときに、情報とか企画の部門以外のデータを実際に使ってやっていこうっていうのはあります、ね、おなるほど。 今そうだ、裾野市にいるんですよね。はい、あの去年私もちょっと行きましたけど、裾野市と、あのー、提携連携を結びましたけれども、はい、それってどういう内容だったか教えてもらっていいですか そうですね、もともと去年、おととしとかも、はい、あのデータ利活用研修とか、まあ、まさにチャレンジオープンガバナンスとかでずっとお付き合いがあって、うん、というか、まあ、私の地元なんであのそういう付き合いもあってデータを利活用した政策 EBPM とかあの費用対効果って何っていうのはちゃんとあのみんな全体的にやっていきたいよねっていうお話と、うん、今年のあ 去, 年か去年の6月にあのまさにデータアカデミーエッセンスにも来てもらって。 データを見ながら政策立案するっていうのは大事だなっていうのを一緒にそういう話をしていった流れの中で、はい、もうやるならちゃんとじゃあ実際に政策立案までつなげていこうよというお話をしていて、うん、あの去年の10月ぐらいに研修全体研修を し, したときに私の方からなもしなんだったら今年あのデータを利活用した政策立案まで一緒に包括的でやりませんかっていうのを市長に話をして。うんうん オッケーって言われたんであ、じゃあやりましょうっていう話を。なるほど。じゃあもうそれ以前からいろいろとすでにやられたことが、まあ、もうちょっとオフィシャルな形になったっていうことですね。これからじゃあどういうことをやっていく予定なんですか。1回、えー、制作立案あ、データアカデミーの研修を実際、うん、実践編もやっていて、まあ、その中で窓口業務の効率化とか、そういうのを制作立案までした中の一つがさっき言ったちょっとスマートスピーカーとか。 あの受付に置いてみようとかあのスキルを配布したらどうなんのとか LINE ボットやったらあのどのぐらいのアクセスがあるのともしそれが月あの日に50回なのか100回なのかわからないですけど土日のアクセスがこれだけあったよとか昼間のアクセスがこれだけあったよっていうのに対してじゃあそれってどれだけの1回5分の効果が土日でも発揮できたのか昼間の応答のところがどれだけ良くなったのかっていうのを見て。 必要であれば広い他のカネもどんどん展開していくことっていうのがそれでどれだけ効果があるのか実際にテストしてみましょう実証実験していきましょうというのが26日にソーシャルハックでやって完成させるのでもう市民の人にも来てもらって一緒にデータ作ってっ市民が聞きたいデータもあるじゃないですか市の方がよくある質問じゃなくて今年の花火大会はいつ頃行われる予定ですかとかどこですかって時期ごとにもあるんで。 まさ、あ、にま2ヶ月に一遍とかそういうのを更新していく市民と一緒に更新していって出 す, 出すことで市民がよりあの問い合わせしやすい ICT って何だろうとどれが一番よく使われるのとかいうのも含めてテストしながらどんどん改善していこうぜっていう話をしているのが一つとあと車両管理とかも、はい、あのどのあの予定表はあるけれども実績どのぐらいあるのか付き合って難しいからというお話もしていてあの統計上を見ると 5台ぐらいはなくてもいいんじゃないかっていうのもあるのだけれど実際に動くかどうかもわからないのです、まあ、そういうのもテストしていきながらやっていこうっていうのと、うんまあ、来年度、ちょっと総合テストがああ総合計画があるんで、うんうん、総合計画に向けたビジョン作りを一緒に数字を見ながらしていこうと数字の見える化をすることであの市が今どういう状況でこのあと10年間一緒にどういうところを見ていくのかねっていう話のタウンミーティングまでのセッティングとかを一緒にやっていこうって話を年度内にしているとでここでまあ何も問題なければ 来年度、あのデータアカデミー形式使って総合計画フルでミッション立てて構こうぜっていう話をしてるというところですね。それは楽しみですね。ちょっと補足で、えー、と今、ソーシャルハックデーというのが、えー、出ましたけど、これは Code for Japan とか、あと、まあ、かんその関連する神戸とかでもやられてるんですけども、団体がやっているの1日限り、一日 えー、集中して何かものを作り上げるという、あのー、一日、ワンデーハッカソンみたいなイベントです。えー、誰かがきっと、M、ハック MD の方に補足を書いてくれると嬉しいなと思ってますけれども<笑>、<笑>はい。えー、次回は1月26日ですね。東京でもやりますし、はいえー、神戸でもやるのかなえー、西谷さん、さっき質問入ったんで、えー、書いてくれるかもしれないです。で、えー、ということで、えっ、ー、と、いろんな地域で、その、 ワンデーハッカソンの形で、えー、ぜひ参加してほしいなと思ってるんですけれども、えー、なんかプロジェクトを持ってきて、えー、それを、えー、みんなが発表して、で、それについていろんな、えー、人たちが、えー、その日、とりあえずこう、コミットして、えー、何か手を動かして、えー、前に進めるみたいな、まあ、そういった場で、えー、多くは結構プロジェクト持ち込み型なんで、す、え、で、ー、にやってることをみんなと相談したいとかですね、えー、今後、今度この機能を作りたいとか、 まあ、そうういっったような時に、えー、活用しててもらってる場です。東京も結構1回やると4 5 0名集まる感じで提供ですのでぜひ次回皆さんお時間あったら来ていただければなと思っています。まあ、そういう意味だと今回包括提携でうちらも年度内やってるので、うん、あの今言ってたあのスマートスピーカーとかのスピーター変換とか含めて、うんまあ、これ私の方で3月までにまとめてオープンソースにしようと思ってます。うん おすごいでノウハウも全部、こういうやり方でやれば、うん、少なくともアレクサとグーグル l フォームとラインボットは作れるぜっていうのも出しちゃうので、うんうんうんあの、やりたい自治体があれば一緒にそれを広げていくっていうのは、今回、一つのもう一つのミッションとして持ってま す, いいす、ね、ここはちょうど5万人の町なので、うん、20自治体ぐらいが参加してくれれば、100万人の町と同じぐらいの情報量が手に入る。 セレステ都市でないとできないようではなくて、小さな町も同じような課題があれば集めてみんなでやっていけばエラーやノウハウっていうのもたまっていくので、そういう連携もありでしょっていうのもちょっとここでは試していきたいなと思ってます。いいですね。あのボット作りのワークショップっていうのは、まああの昨年コードフォーキャットとかやってる榎本まみさんが、えー、ワークショップやってくれて僕も参加したんですけど、すごい。 いいいなと思いました。短期間でいろんな、えー、ツールが触れるし、も、うん、ッとって本当にできるんだみたいなのが、こうなんかこう、ワオがあるのですごい参加者も満足度高くて、すごい楽しい場でしたんで。それ楽しみでも、ね、だとオープンデータとして、うん、あのよくある質問というのが、あの各自治体さんで、うん、あのオープンにしておいてもらえると、うん、そういうふうにあの飲み込ませたらすぐ、あのう私のスマートスピーカーとか作れるんで、まさにそこから始めるっていうのと、 町内の置くものは町内の窓口の人があの何々かの何々さんのところを何階に行ってくださいとかを含めて中で使えるものというので作るさらに多分それぞれ個別に作らなきゃいけないもの地域で作るイベントデータとしてはもう完全に地域で作った方がいいんで1個の町じゃなくてその日付にこのエリアであるものがどうなのとかそういうのを作っていくとまあ、そんな感じのものをいろいろオプションでやっていけるといいのかなと思ってます。 ちょっと質問に行ってみましょうか。えー、っと、えー、白松さんから入ってますね、えー、地域の取り組むべき課題をいろんなステークホルダーと一緒に整理しつつ、うまく共有する良い方法があったら教えてくださいということですね。なんかありますかそうですね、課題をステークホルダーと話すという意味では、うん、そもそも一個一個の課題について。 どういう人たちが関連するのか最初に整理してますっ、ね、てから整理してるんじゃなくて、うん、まずやる前に整理して必要な人に声をかけるってことをやってますね、うん、それなんかステークホルダー分析みたいなことをするんですかあしますします、うんうん、これやるには誰が必要かね誰がこれデータ作ってくれて誰が使ってくれるのかねって最初はやっぱ考えますねそれがないとなんか使う人がいないけど作っちゃった問題とか作っちゃったいいけど、うん、あの たぶんこの人たちがお金を出してくれるだろうと思ったり出してくれなかったものといろいろ多分<笑>、はい、起こってくるんですよね。あと整理するのも大事なんですけどこの人多分関連すると思ったら私は電話かけたりメールをすぐ打ちます。おあのずっと悩んでて ど, どうだろうどうだろうって考えてるよりは電話かけて今話聞いう番してるんですけどううこういうのってやってますかねって聞いちゃった方がよっぽど早いんで。<笑> あとはそういう団体がやってるイベントに自分から首を突っ込みに行くあの基本的に最初からやっぱりそういうネットワークがある程度ない状態で、うん、あのこういうステークホルダーがいるから何かやりたいって言っても多分チームビルディングだけで時間食っちゃってまずいんですよね。っ、う、て、ん、なってくると、うんうんうん、あのこれシビックテック界隈全般の話になるんですけどあの IT の人たちとしかつながってないからそこが一番課題になりやすくて。うんうん 地域でもともと、ねはい、社協さんとか町づくりの予さんとかいっぱいいるんでそういう人たちを最初から一緒にあのやっていけるとちょっとこういうのと困ってるんですけど誰か知りませんかねこういう人とお話ししたいんですけどどうですかねっていうのはやっぱつなぎやすくなるので、うん、むしろあのうまく共有するというよりはもともと地域でそういうのを共有しながら町づくりしてる人たちがたくさんいるんで。 そういう人たちの力を借りるっていうのの方がなんかいい気がします。うん、なるほど。じゃあもうどんどん会いに行って、えー、実際もう巻き込んでいくみたいなのを、もう自らやっていくってことですね。そうです。うん、あの去年か一昨年の Code for Japan のサミットでもあのゲストのモニィッカ言ってたと思うんですけど、うん、必要な人がいたら、 あの、うん、来てほしい人がいたら自分がそこに行きなさいって話されてたから、はいはいま、ね、まさにそのその精神だと思ってます。うんうんうんうんうん。わかりました。多分白松さんはそういうデータベース作りみたいなのを結構以前から興味を持って、はいね、まあ実際にその研究もされていると思うんですけども、はい、そのアーカイブ化みたいなことはどう思いますか？アーカイブ化はものすごく重要で、あの同じことをやってる人をもう一回同じことや、うん、あの後からやって。 あの失敗したりなのか同じことで失敗するのか違う方法だから成功したのかは別としてあの過去にどういうことをやってたのよっていうのを調べられるっていうのはすごく重要だと思います今そのアーカイブ化で思い出したんですけど、はい、各コミュニティ要は何だろう複数のコミュニティに参加してる、うん、接点となる人をいかに巻き込むかっていうのがすごく重要であのパーソナルネットワーク理論っていうんですけどあのおうおういろんなネットワークの 2つのネットワークのこのハーブになっている人が一番情報とかいろんなものを集中して持っている、こういう人がやっぱりコミュニティのあのいろいろ重要なところを担う人ってこれは複数いろんな自治体、いろんなものと噛んでいる人っていうのがつながっているとうまくそういう人たちとステークホルダーとの整理とか、うん、うまく利害関係の調整するときに助かるのでなんか単一コミュニティの人だけで固まってやらないっていうのが私は一番の前提だと思います。はいはいはい そうですねなるべく多くの関係者をどんどん呼ぶと、で出ていくということですね。なるほどありがとうございます、えー、ということで、えー、もう1つ質問があるので、多くの自治体の方々と対話してみて、もし横断的な連携や横展開のような可能性が見えていたら教えてくださいと、自治体連携みたいなことですかね。 なるほど。それで言うと今回、あのー、今年の18年度 の, あの総務省の事業デ ー, タか、うん、あデータ利活用型公務員育成については、うん、あの姫路周辺の播磨は8市8町16の自治体さんがあの地方創生のもともとのそういうコミュニティがあったのでそこをそのまま乗っ取 っ, ってるとて言い方がおかしいなあそこを活用させてもらってやってるともともとそういう地域コミュニティとかいうのが自治体のコミュニティがあるところに 何か計画なり何か政策を立てなきゃいけないって時に入っていくともうそもそもそも横展開ができる、うんうんうん、去年加茂郡でやった時もそうですね1市5町の移住定住の部会を一緒にやらせてもらってるそもそもそういう普段から横展開してるところってたくさんあってあれですよね消防とかも普通に広域でやってますよね防災とかもなのでそういうところに一緒にやったら別にそれをちゃんとデータ利活用してやってこうぜって話をしたらそれまでの話なんで。はい 今時データ利活用しましょうっていっていやそんなことはいらねえだろっていう実際職員さんも い, いないと思うんで、うんうん、こ, うこういうところはすごく入りやすいですまず一つとして。なるほどで今年ここでその園市で包括提携やった後、隣の長泉町と一緒に実はあのデータアカデミーの実践版やったんですよ。 安来市であの今年のデータアカデミーやってる時も松江 の, の方が来てドラあのグラレコやってくれたり島根の県庁の方が来てくれたり、うんうんうんうん、そういう形で周りの自治体さんが一緒になって入ってやってくれるっていうのはすごくあるので今回あのまさにデータアカデミーエッセンスをやったおかげであの来週長岡市に行ってくるんですけど新潟県、うんうん、のこれを自分のところでも是非やりたいっていうので連携してくれたり。 うん、そういうところで本当にあの隣同士の連携っていうのはすごく出てたり、その主から前に言われたのは、やっぱりいろんなところで活躍している職員さん同士と話をするっていうのはやっぱり刺激になるので、はい、そういうところからつながりっていうのは出てくるんだろうなと、私も思ってます。なるほど。じゃあ、一つにはもう本当にあの業務上連携が必要で、すでにそういう横をつなげるような組織もあるようなこところっていうのはまあ進めやすいっていうのと、はい、あともう一つはそのワークショップとか。 の 場, 場でのつながりみたいなところで、どんどん他の自治体の人も呼んできても参加してもらうみたいな、そうですね、あと今年、はい、あ去年で言うと、あのうん、掛川市中辺周辺の中東園という静岡のエリアがあるんですけど、うん、掛川、袋井、菊川、御前崎、うんえー、あとどこだ、森町。 その4市1町もやっぱり一緒にデータオープンデータの利活用とか普通のデータ利活用をやろうということで最近取り組み始めていて、うんはい、まさにあの ICT の部門同士って結構実は地域であの大きな町は自分のところだけでやっちゃうんですけど、うん、小さなところってやっぱりデータ自分のところだけではやっぱり足りなかったりするので、うんはい、そういうところで連携し始めると か, なんか多いと思います体 なんか形式を決めなきゃいけないとかざっくりしたオープンデータは作るべきだみたいな話を延々としてると多分なかなか連携できないんですけど具体的な課題があればそれに対してじゃあ何のデータが一番どうすんのってみんなで一緒にやった方がこれってよくないって話はしやすいと思いますそうですよねなかなか本当にあるべき論をこうずっと言っててもしょうがないですもんねそうですね、うん そういう意味だと本当に今、うちで、子ども富士の国でずっと沼津でやったウィキペディアタウンとか静岡県内に結構5か所、6か所ってつながっていってるんで、うん、オープンデータを自分たちでも作って、自分たちでシビックプライドを高めましょうってお話とか、うん、まさにスマートスピーカーって、うん、ウィキペディアに載ってると、ウィキペディアによるとっていうので読んでくれるんですよ。お要は自分の街の情報を、ね、検索するときに、 オープンデータというのないと、誰もそれって読んでくれないよと、分かりませんでしたって言われちゃうよと、そんな町でよかったんでしたっけっていうのを一緒にやってこうよっていう、それ面白いですね。最初になんか、あのスマートスピーカーですごい、あの何々しのことを教えてみたいなこと言って、て、全然情報が返ってこないみたいなのはありやすいですねそうそう、うんで。それらは自分たちでも作れるんですよと、あんまり利害関係あるところばっかり入れられると困りますけど、文化財。<笑>はい やっぱ文化財で指定されているのに分かりませんでしたって言われちゃったら何の文化財ですかっていう話になってしまうのでオープンデータで出ててもそれは引っかかってこないんですよちゃんとしたサイトがないとそれだったら市民がみんなでウィキペディアで作ってちゃんと残すっていうのも地域のデータの利活用の一つですよねっていうお話なるほどその辺は後でもお話ししようと思ったんですけどまさに既存の仕組みを作ってデータ利活用するっていうのがアプリの作れないエリアアプリが作るのは大変だってエリアはわかりやすいし うん、ict がないところでも自分たちでできるよね。っていうので広めていかなきゃいけないよね。って話に繋がってくるんだと思います。ありがとうございます。はい、ええー、皆さんもどんどんハック md の方に質問等を入れていただければと思います。あと、チャットを使って質問していただいても構いません。でえー、あと、そのデータアカデミーってま、基本的にはその自治体の職員向けみたいなところがあると思うんですけど、えー、それ以外の？ 結構やられてます、ね、例えば社協さんとかでそうです、ね。社協さんはデータアカデミで今やあの黒部でやっていて、うん、他のところまでやってほしいって言われてるんですけど、うん、要はあの地域の団体、まあ、社協さんも含めてあの商工会議所も観光協会もいっぱい情報を持ってるんですけど、うんうんうん、持ってるだけで利活用できてないんですよ。 で特に社協さんってあの地域の情報ものすごく持たれていてセンシティブな情報を含めてもたくさん持たれてるんですけどこれが活用できていかないとあの人口減ってきて高齢者増えた時にいかにあの高齢者の支援とか見守りとかしていくかって言ったら ICT 使うしかないわけでその時に必要な情報ってそこから作り出すとやっぱりなかなか大変で今からデータ化していくなり今大変なところと10年後。 同じ状況になる地域ってどこなのっていう比較をして、じゃあここはそうならないために今のうちから若手の支援入れなきゃいけないねってやっていかないと、いくら人がいてもやっぱ足りなくなってしまうので、うんまあ、そういうところから始めていく、うん、そういうのをあの自治体向けのデータアカデミーよりもう一歩優しく落とし込んでやってます、うんあのなるほど。難しい分析とかあんまりいらないんで、本当に数字を数字で使ってみたらこれだけ見れるよね。こ、はいうん、だけ地域って 差が出てるるるし困ることあるよねと。あよね例えばあのこの地域見守りの回数 1,000 回あってあの対象者が10人いますよねとで、はい、ミスリーさん2人いますよねってところと、うん、500人の対応高齢者あ500人の人が見守りやっていて高齢者10人で。 民生員さん一人のところだと民生員さん一人当たりの負荷ってどのぐらいどっちが高いですかねと民生さんも高齢化してきますよねとどういうところ民生員さんを増やすことで対応したほうがいいんですか見守り対を増やすことで対応したほうがいいんですかどっちですかねとかいうのも含めてその話していくとなるほど、まさにあの地に張ったところの利活用どこにその政策の代わりにどこの動きに連結していくかどこに効果を出していくか地域耕していくかのために数字を使う。 うんうん、そういうところがやっていけるとっていうのがすごく社協さんはあの得意なところなので、はいはいはい、データな感覚的に皆さん持たれてるんですああやっぱりこうなんだみたいな地区が決まっちゃってるんで担当してるかこの人が定年していなくなっちゃうとまた分かんなくなっちゃうんですよねよく肌感として持ってるはずのものを通じを使って改めてこう明らかにしてあげるみたいなことを。 はい、もうそうですしあの、肌感で思ってないのも数字見ると、うん、あれっていうのも、はいはいはい、えこれ、このエリアってこういうふうになってっちゃうのっていう、そういうところも含めて見ていけるって、すすごく必要だと思います、うんうんうんうん、なんか以前も芦屋、えー、アアだったかなの話ですごく印象的だったのが、やっぱりそのデータだけ見てても、えー すごい足りなくて、そこにその現場の職員とか、えー、その現場のことを知っている人のそのインサイトが組み合わさることですごい価値が出るみたいなことがあってまさにそういうのはすごい素晴らしいなと思ってきま す, そうだと思いますね、はい。やっぱオープンデータも他のデータもそうなんですけど、うん、課題を見るためのデータ自分が持ってる仮説を証明するためのデータと、うん、その課題を解決するデータって2種類あって。 見るため確認するため同じ目線でみんなで見るためのデータっていうのはあのオープンデータとしてなりあの自治体のデータとして公開して意義があるよねってお話を結構させてもらってるのとでそこで市民が本当に課題だと思ったらそれを解決する策のために必要なデータであれば一緒に作って出していくってことが意味があるよねっていうお話をやっぱ自治体さんにはよくしていてあのオープンデータで何が変わるかっていうと私の中ではあのすごくあの 今までと違う、あの今までとオープンデータが出て変わったことっていうのは、うん、今までって補助金とか助成金の形で市民を支援したり、はい、ボランティアって形で市民が自立的に活動してたのと比べて、うん、オープンデータとか出ること開催することで自分たちも自由に地域のサービスが作り出せるよとか、はい、公民でお金じゃない形で公民連携の形作れるじゃんっていうのがこれ大きな違いだと思ってるんですよ。うん、それれを促進するるためにやっぱり見デデーータタ、と使うデータ というのをやらなきゃいけないと思っているのと、まあ、それをやる際に、あの自治体だけが出してもだめで、市民側が、市民サイドがしっかり分かってないと当然何もできないので、はい、あの市民サイドの方にも啓蒙って必要だよねと。うん、あなので、ウィキペディアタウンやったり、オープンストリートマップ使ったりもやってるんですけど、うちで市民に最初に、うちエンジニアほとんどいないんで、市民に最初にオープンデータで何出してほしいですかってお話をしたときに、何を言われたかというと、うん、データがあるとなんかいいのは分かったけど、 自分ら見方がわからないから使い方がわからないから、うん、どういうフィールドがあっていいのかわからないどういうデータがあったらいいのかわからないっていうのを最初に言われて、うん、あそうかなるほどなそうだよねとなのでデータの見方とか課題って何よって話とかデータを作るってどういうことっていうのを一緒にやることで啓蒙活動を続けていく。 まあ、それによって自分たちがデータって分かってくれば当然自治体側にもこういうデータってないですかこういうのデータ化したいんですよって教えられるし自治体側にも言ってるのはまずいいからオープンデータとか一旦考えなくていいから自分の仕事にデータを利活用すること考えようよと町内データを自分たちで使っていって溜まっていったらその中に個人情報入ってない情報っていっぱいあるよねとそれを使ってあげたらいいじゃん自分たちがデータ使って意味があると思わない段階で あの出してやって言っても、現価の方もなんで出すのかわからないっていうのは、やっぱりどうしても起こってしまうので、はい、お互い歯車もう一歩回すために、一緒にあのレベルアップしようよっていう話は結構してます。なるほど、見 る, で見るためのデータ見、見て分析をするためのデータと、まあ、実際にそれを使ってその、サービスを改善したりとか、はいえー、作っていくためのデータって、2種類あるんだよと。 そ う, で す,、ね、うですね。で、作る方は特に市民とかと一緒にやれるのをやっていった、やっていくことですごい効果を出すことが、えー、多いよというところですね。はい、さっきのウィキディアとかの話だけじゃないんですけど、はい、今、裾野市とかお隣の三島市とかは、うん、広報誌、古い広報誌を、うん、あの市民の皆さんと一緒にみんなでスキャンしてデータ化しちゃったりしてるんですよ。うんうん、昭和20年年代代とか30年代の広報誌って、うん あの古い紙使ってるのもう開かなくなってるようなやつがそれも何だろう環境の悪い地下測書庫みたいなところに置いてあって紙とか生えたりするようなのう今スキャンしないともうその時代の歴史がなくなると、はいうん、市民も調べられなくなるし検索もできなくなる、うん、だからみんなでやろうよっ て, あのっていうのも一つのお話で私最近あの小さい自治体さんに私行くこと多いんで数字のデータだけがオープンデータじゃないですよと。うん うん、デジタルアーカイブ写真のデータだろうと美術品だろうとそういうデータだって当然データですからねと文章になってさっき の, あの FAQ、うんうん、あのよくある質問だとこれもデータで公開してくれればなんとボットで使えるんですよと、うん、そういうふうにあのデータとして何が欲しいかってやっぱ市民と解決するために何が欲しいかってもっとそこは考えて話す場っていうのを作っていかなきゃいけないなと思って官民データ計画の中にもあの市民と。 適宜会話する場を作るみたいなのを入れておこ っ, っていう。なるほど。まあそうですよね、よくまあオープンデータの話が出ると、まあ最近はちょっと減ってきましたけど、どうしてもなんかアプリを作るとか、うん、なんかそういう新サービスのためのデータとか、うん、なんかそんなような、えー、ことがよくこう目的とされがちだったんですけど、その全然その今言ったウィキペディアとか、そういったものは、 えー、そういうことではないですよね、どちらかというと、まさに 何, 何度か出たシビックプライドみたいなものとか、えー、そういった一緒に作ることで、よりこう関係性を構築するみたいな、まあ、そういった側面のものですよね。そうですね、そういういろいろ市民の人たちも受 け, 入れら受け入れやすくなってくると、うん、多分こういうデータもじゃあ、うちの町がいの市場に使っていこうかって、うん、それこそイノベーションの世界に突入できる。うんあのうん 特に個人情報とか入ってるようなものって市民の人が絶対嫌だってみんなが言い出したら当然使えないんで、うん、市民も一緒にあのいろいろな考えを持ちながらステップアップしていく自治体もちゃんと自分たちの体力に合わせてステップアップする、うん、そうしたいとなんかプラットフォーム入れたのはいいけどその後どうすんの問題と同じでとりあえず業者に言われて<笑>あるやつは入れましたけどこの後って何の要望もないんでどうしたらいいですかね っていうのをよく聞くんですけど、うんうん、それは啓蒙活動もしてないのに、オープンデータで質問してくるやつがいるわけないだろうっていうのが、それは質問してくるやつはマニアしかいないですよっていうのを、うんうんうんうん、そうですね、Code for Japan でも最近結構よく言ってるのが、まあ、その信頼関係を作るみたいな、その信頼できる間柄があれば、なんか、えー、よくわからないこう、そのなんとなく漠然とした IT への不安とか、あとプライバシーへの不安とか。 うん、でそういったものもこうクリアできて、でよりこう積極的な、えー、活動ができていく、でその上にまあイノベーションみたいなものが生まれていくんじゃないかみたいなことを言ってるんですけど、まさにそれをででやっている感じですすね。ね。そうです、ね、あのちょっとこれも話そうと思ってたのが、私、自治体さん、いろんなところで話に行く前に、各自治体さんの総合計画とか、今の状況とか、市長さんの考え方とか、全部読んで調べてから、うん。うん あのオープンデータを俺が教えてやるぜみたいな形で行くんじゃなくて、うん、あのあこの辺困ってるんですよねこの辺ってこういうやり方とかこんな事例とかありますよこういうのってどうやっていくつもりですかねってあのパートナーになれるような形っていうのを進めていこうっていうのがすごく気にしていて、うん、あの業者になって入ってくのではいけないし、うんはいまあ、先生に入ってくのもよくなくてあのなんか一緒にやろうぜっていうのが言える間柄、うんまあ、そういうのをしっかりやっていければあのやりたいことは あの市民サービスの向上とか市民の生活の向上なんで、別にそれにつながれば、どんな方法でもいいでしょっていうのは、ものすごくいつも気にしてるところです、ね、いいですね、業者でも先生でもないと。あの先生方になっちゃうと、先生方はそれはそれでいいんですけど、はいうん、あのなんだろう、実践まで一緒についてきてくれないっていうのがいやなんですようん教わって、次何やればいいんですかってなっちゃう。 やり方も覚えてもらって、自立できるようにするのが本来のやり方で、そこが私結構毎回言ってチェンジマネジメント、うん、変わるって定着したこと、定着した段階で変わるなんですよ、導入した段階では変わるじゃないんですよ、うん、定着までにやろうっていう、うん、今、参加者を見ると27人、われわれの除くと25人も入ってきています。ありがとうございます。 たぶん参加者の中には各地でその CODE4 の活動をしているようなメンバーも結構いるのかなと思うんですけど、えー、そういった人たちが、えー、このデータアカデミーにを使って何か彼らの中でのこう活動を加速するみたいなそういったことというのはありえるんでしょうか。あ, あり得ると思います。というのも、うん、さっき奥香さんも入ってましたが。あのうん コード草津のメンバーは今草津市のデータアカデミーに一緒に入ってもらってもうすでにやってますと。うん、でさらに言うと、えー、コード4福岡の方にも、はいうん、あの福岡市のデータアカデミーは一緒に入ってもらってメンター一緒にやってもらってますと。うんうん、まさにあのそさっき言った業者とか先生じゃなくて民間自分たちの地域のことを知ってる人が一緒に入って市民の目線で見れることっていうのと、うんうん、あの正直ファシリテーション とかあの場を一緒に見るってことはやっぱ市民団体の人の方が強いのでこ、うん、ういうところであのゼロベースでちゃんと見てあげるあげられることそういうのをやっぱり市民側の、うん、さっき言った市民も参画できるよデータブルならねっていう話のまさにその部分で、はいはいはい、あの市民側の目線を持ってる人といはいかに入れられるかというのも一つやっぱり今回のデータアカデミーの形のやりようの一つだと思ってます、うんうんうん、じゃあファシリテーターとなってどんどんその いいいろんななな、人たたちをつなげていくみたいなそうです全体設計は当然あの自治体の方がやってくれないと課題の設定できませんって言われちゃうといやそれはだめでしょっていう話なんで課題はちゃんと自分たちで作ろうねと、うん、ビジョンもちゃんと作ろうねとただそれに対してどういう仮説なのかとかどういう原因なのかって、うん、現価の方でも実は知らなかったり現場の方だけでは分かんないことっていうのも当然あるので、うん、それは市民の人も入れながらやっていくっていうのは一つ手なよねっていう。うんうん な る, ほどなるほど、なんかそれをやりたい、それに参加したいと思ったらどうしたらいいんですか、すでに参加されている人たちは別として参加したいと思った場合には、今年度中にあのデータアカデミー研究会を私が立ち上げるので、うん、あの参加している自治体さんは。はい 行政的にノウハウを共有してくださいよとか、うんうんうん、今回あの2018年でやってるところと c o d e ォ j a p a n 自らがやってるところはビデオも全部撮ってるのでそういう教材作りながら一緒にやってこうよって話と、うん、あのそこにじゃあブリゲードうちはちゃんとブリゲードをやっててあの自治体さんともちゃんとパートナーシップでやってるから、うんうん、うちもそういうのやりたいんだよってところは来ても ら, ったらいたいのかなと、うんうんうんうん、とりあえずデータアカデミーやりたいから Code4 立ち上げましたとかになっちゃうと。 <笑>はい、ちゃんとやっぱここってあの私がそのなんだろう自治体さんを説得してきて、うん、その人たちに落としてあげるんではなくて、うん、ちゃんと関連性、関係性を保ててるところにじゃあ一緒にこういう方法あるからやってこうよっていうのをサポートしてあげるのはできると思いますまさにそういうところは研究会入ってあげるのがいいのかなって思ってますなるほどなるほどいいですねじゃあ研究会 そうですねだから今回だけでも、はい、今年だけでも結局20ぐらいの事例ができるんでそういういろんな事例をお互い学びながら、うん、あ、働き方改革だったら会津のパクローとか、うん、あの防災の分野だったら春日井市ではやってるから春日井市のを見て自分の人工体とかになったらどうなるんだろうとか考えて。 自分のところでもやってみようとかで、各自治体の人たちがやったことが、それ自体が各自治体の人たちが各自治体の先生となって回していくで、それを地域の人たちが支援して支えていける、参画していける、まあ、そういうところが一つと、まあ、来年度、ちょっとこのままうまくいけば、その人と総合計画も一緒に立てようって話をしているので、うん、そとタウンミーティング含めての話を、今度はこの子の人たちに市民だったりしていくと、要はあの合意形成の部分はまさにこれって先生方が一番苦手な話で。 市民に対してどうやって一緒に合意形成していくの、うん、って部分のプロセスをちょっと来年度、一緒に作ろうとしていて、うんうん、まさに政策立案してもいいって言ってもそれはまだ立案の段階なんで実施までに OK もらえるようにでみんなが協力、はい、市民も一緒に協力してもらうように何を今後していかなきゃいけないのかってプロセスをまたこれもみんなで作っていこうとそうすればあのまさに地域の人たちが活躍できる場所 そういう人たちが実践できる場所というのが増えてくるはずなんで、うん、ミーティングとかやるときは別に他の市の人たちが見に来ても全然構わないですから？はい、見学来て OK だそうです。おお、じゃあ、はい、お近くの方はぜひ見学にはいはい。はいはい、そういうやり方をやっぱり、うん、一つ一つ当たる。テクノロジーも必要なんですよ。でもテクノロジーだけでは人は使ってくれないんで、人の方を動か す, す、ね、あの趣味の活動っていうのも必要なんで、うん、この両輪を回すっていうのをちょっと。 やっていくのにやっぱり高度校の皆さん、各ブリゲイドの皆さんの力はものすごい、うんうん、使えるんじゃないかなと思ってますすそうですねあのまさにこう一緒に計画を作っていくっていうのが、一番本当に必要だなと思ってまして、あのたまたま今日あのニュースで流れてきたのをシェアしたんですけど、 あの地方創生計画の、えー、交付金、それを作るための交付金20億円、21億円のうち、ほとんどが都内企業が入札していたとあ受、受注していたっていうのがあって、ねね、もうなんかそういうい、うんね、計画って買ってくるものじゃないですよね、そうそう考えるプロセスが大事だと思うんです、ねはいはい、あなんでまさに来年はそのロジックモデルを作って、うん、あのまさにデザインシンキング、バカみたいに一緒にやって、あの市民の人たちと先にまず、 ビジョンを合意する。これ3月までやるって言ったやつですね。うんうん、ビジョンを合意した上で、皆さんで政策を立てていた各部門がちゃんとそのビジョンにアウトカムに繋がってますかねって話と、うん、それぞれ細かいのこう立てたから数字的にも見てどうですかねってみんなで一緒にそれをやっていこうよと。まあ、裏にも今、グラレコを飾ってある通り、タウンミーティングを来年、ちょっと全般的にグラレコも使っていきながらいろんな人たちとの合意形成というのをやっていこうと思ってるので、まあ、そう実験できる場所っていうのを一緒にやれるっていうのは、今回すごく良かったなと思ってます。 うんうんうん、ありがとうございます。ちょっとチャットの方に質問が入っていて、ですね、市民団体というと、議員さんに関 わ, ろうかか関わることもあるかと思いますが、これはその自治体によって違うものですか と, とで。議 員, さんかまあ、議員さんと の, 議員さんとのまあ付き合い方みたいなところですかね。ああ、なるほど<笑>、はい。議員さんとは普通にうちのメンバーにも議員さんいるんで、うん、普通に付き合ってますよ。うん、ただどっかに入れするんじゃなくて、こういう、はい 例えばかあの官民データ計画って何すかって言わこういうものですよとか、うん、今度レクチャーしてくださいって言ったらこういうのじゃあ分かった教えますとか、うんうんうん、沼津市でいうとちょうど反対派閥の人が両方とも入ってたりとか普通にするんで、うん、別にうちはニュートラルにそれをやりますっていう話を結構してます、うんうんうん、あと普通に市長さんとかからも質問したりするときあるんで、うんうん、あの去年まではあの沼津市長さんとあのすごく本にさせてもらってていろいろ質問されたりしてたんでそういうところも含めて あのそれは議員さんあの、今は議員さんですけど、後に議員さんとなる人とか、後にそこから市長さんになる人とも当然出てくるんで、あんまり私、そこの部分、区別して考えてないんです、はい、なるほど、なんか東京の場合は、現職職職員、現職議員と職員が職務以外の時間に一緒にいると、まずかったりするようですって書いてありますね。あ、多分それはそういうふうに思っちゃってるんでしょうねっていうのがうん。なるほど、実際はそうじゃないかもと。 まあ、少なくともコードフォスのメンバーはあんまり関係ないですね、あのはいはい、あの利益とかなんかそういうのを や, やってない限りは、うん、むしろ職務以外の時間はあの行動の自由があるはずなんでむしろそれをやってもられる方が私の中でなんかおかしいんじゃないですかっていう<笑>、うん、例えばボランティアの作業とか NPO の作業で、はいあのうん、おじいちゃんのところに行ってみんなで歌声喫茶みたいなやりますとか言われたときに、うんうん、議員さんも職員さんもいても何も別におかしくないでしょう。 まあ、あのコード4の主催する場にも結構来たりそうです、ねえー、してますもんね。はい、そこの場に職員さんがいても問題はなさそうですけど、まあ、1対1だとまずいみたいなところがあるんですねあ。まあ、そあるかもしれないですね。はい。たたいただったら別にそんな問題ないんじゃないかなと思います。ですよね。はい、そう思います。はい、あと、ちょっと三本さんからも入ってますね。今後、オープンデータをより実際にひる広めていくためのデータアカデミー的戦略とは オープンデータを自治体に広めるというよりはデータ利活用を広めることで自然とでオープンデータは出てくんじゃないのかなと思ってますっていうのが1つとあのオープンデータがやっぱ進んでないエリアもあるのでそういうところは一個一個の自治体さんだとなかなかこれやっぱり難しいんで例えば静岡みたい に, 本当に静岡オープンデータ推進協議会とか何らかのやっぱり仲間がいるところってなくて個別でやれって言われたら多分。 このデータどう作るのって、井戸経度ってどっから取ってくるんですかと去年、うちで言われたときに、井戸経度ってどこどうやってつけたらいいのかわかりませんって、やっぱ担当の方に言われたことがあって、はい、あのそういうのもやっぱりわからない人、一人だとやっぱりわからないと思うんですよね。でも、各自治体、井戸経度つけてるんだから、なん か, や, るかやり方と か, 聞けばよかるとノウハウがあるはずじゃないですか。そういういいのちゃんとお互い共有できる 仲間をちゃんと作ってあげるっていうのが一つで、うん、まあ、そういう意味でも民間のこのコードフォーっていう各地にいるっていうのはすごく本来は。そういう相談役としての価値っていうのもあるんじゃないのとは思ってます。これまあ、ばら、名指しでばらしちゃうと、はい。伊東市でオープンデータ最初作った時は、あのエクセルで入力してるときに、私3時間ぐらい一緒に隣で見ながら。入力してもらって、うん、大丈夫、大丈夫って言いながら、それで公開してもらったとか。あの付き合って、最初1回か2回はやってあげれば、皆さん慣れてくるんで。うん その気力があるかないかかだけかななと思ってます。なるほど、ありがとうございます。というところでもうあと3分ぐらいしか時間がい<笑>ないんですけど、はい、あの今後、こ、まあ、今年の1年、まあ、どんな年にしたいですか、データアカデミー以外のことでもんですけど。そうですね、データアカデミーは多分あの手一杯になるんですけど、まあ、その前後、うん、さっき言った、私、ステップ0を作ろうと思ってます、今回。うん デザインシンキンシキグとか論点思考皆さん課題が立てられないっていうのをすごく今回あの分かったんで、うん、課題ってそもそも何よって目標って何っていうところのプロセスを一緒に作るっていうのとさっき言った合意形成政策立案しても合意形成できなかったらやっぱり意味がないので、はい、合意形成のプロセスをみんなで作っていく、うん、それをたたき台になるようなところが一緒にやっていくことで、まあ、みんなに広がっていくといいかなというのであの政策立案データ利活用した政策立案の あの実際にできますよっていうのを一つはやっていくこととさっき言ったちっちゃな ICT の使い方でも小さい町ってすごく改善できることはあるのでそういうのをどんどん試していってどんどん輸出するとでみんなで使って寄ってたかってぶん殴っていってよくしていこうよと、うん、なるほどいいですねなんか、えー、本当に去年は、えー、飛び回ってましたけれども今年も 引き続き続全国を飛び回る感じですか。ああそうですもう2月前半あ、3月前半ぐらいまではもう予定がびっしり入ってるんで、はい、<笑>ですでに<笑>。市川さんにこう時間を取ってほしいときは、どうしたらいいんですか。あの連絡もらったときに言うのは、この人、この人、この日のこの時間だったら空いてますって、から返すんで、はい<笑>はい、それに合うかどうかで決めて ま, <笑><笑>まずは連絡をというところですね。はいはい あの本当に去年、市川さんに参加してもらって、データアカデミー一気に進めてもらって、コードフォージャパンとしてもすごい、なんだろうな、可能性が広がったし、実際、いろんな自治体のリアルな課題もその手に取るように分かってきて、ですねいろいろとあの進めやすくなったなというふうに思っています。これからももすすごいい楽しみでででね、はい、今年でだいぶ、うん、あの講師の方も育ったんで 倍増ししててていいくんじゃないかなかっっうのをちょっと期待してます。そうですね、多分データアカデミーは、えー、本当に講師の人が育っていけば、組織的な動きとして、えー、どんどん進んでいくんじゃないか、自律的に進んでいくんじゃないかなというふうに思ってますんで、引き続き頑張っていきましょう。はいはい えー、というわけで、ちょうど時間になりましたので、第1回目はこんな感じで、えー、締めたいと思います。なんか皆さんこう、感想等あればですね、あのー、どうしようかな、あのー、イベントページとかの方にも書き込んでいただくか、ハック MD とかに書いておいていただけると、えー、特にですね、なんか次回はこうした方がいいよみたいなあの提案があれば、ぜひ教えてください。いろいろ最初は手探りでやってますんで。あとは皆さん、あれですね、次回は自分がやりたいよとか、自分がこれに入りたいよって方がいれば、 ぜひ、リコスそうですね。はい。ゲストをどんどんか変えたりしてですね、あのー、行きたいと思ってますので、えー、こういう人のこんな話が聞きたいとか、もしあればですね、ぜひ、h a c m d の方に書いておいていただけると嬉しいなというふうに思います。はい。はい、あと、配信するのも僕じゃなくてもいいかなと思ってまして、ね、私があのホスト側になりたいという人がいたら、うん、ぜひあのご連絡ください。というわけで、この、あのー、もうこの、 動画自体は後で YouTube でも配信をして後から振り返れるようにしたいなと思ってますので UD トークも、えー、字幕もそのままつけてですね、えー、公開したいなというふうに思っております、えー、UD トークサポートはあの青木さんがが、えー、っつりしていただいて、えー、今回の配信成り立っております本当にご協力ありがとうございますありがとうございますはいというわけで以上としたいと思います、えー、皆さん、えー、今年もよろしくお願いします今年もよろしくお願いします はい。ありました。では、さようなら。さようなら。というわけで、えー、レコーディング終了。はい。